ショートタイム。どうも、よけです。ここでーす。ここ、ここー。こっち、こっち。こっちにいるんですよ、僕は。こっち、こ, こっち、こっち、こっち。はい。こちらにいましたー。 はい、今僕はですねこちら熊本県西原村にあります絆の丘とというところに来てますこちら「絆の丘ではですねどういった活動をされているのか伺いたいと思います絆の丘の具体的な活動っていうのは、ね、保健所にいる、はい、その里親募集というかですね捨てられた子たちね譲渡券っていうんですけど、まあ、その子たちの里親をインターネットとかチラシとか、うん、そういうので探すで保健所に行ってお世話をする お散歩したりとかあと病気を持っている子は治療をかけたりとかですねそしてあと譲渡会とかイベントに参加してワンちゃんたちとか猫ちゃんたちを見てもらって里親さんを決めるとかですね主にはそういう活動あと保護ですよね老犬とか、まあ、例えば決まりにくいことか緊急性がある子とかは保護してうちで一生っていく。 立ち上げてそんな立ってないので主力のメンバーがちょっと少ないのでみんなやっぱり仕事でやってるんじゃないんでその自分たちの空いた時間で保健所に行ってお散歩してあげたりとかート会に行ったりとかしてるのでなかなかちょっと人手がですね、まあ、少し増えると助かるかなとだからたくさんはまだ聞いてないんですよね 頭一一にお世話でできないので自分たちで愛情を注げる今範囲内で保護をして一等決まったらまた一等現所から助けるっていう元気な子たちは保健所にいる時に里屋さんをんとか決めてっ新聞に載せたりとかですね保健所の子たちは新聞に載せて里屋さんを探して実際新聞で電話もありますしでもきっちり面接して。 条件に合った人でないと待、ま、たせな い, ですい。ありがとうございます。全然うちなんかまだちっちゃいんで、もうもっと頑張ってるところがたくさんあるんです、まだま だ, まだまだ頑張らないといけないです。